おはようございます。六代目です。畳の交換時期。畳の交換はどうしたらいいですかとよく聞かれます。畳の交換。交換という言葉を使われることがあるんですが、畳は張り替えができたり、交換と言わず土台から全て変える場合は、身長入れ替えや畳替えなど言います。畳の交換時期。まあ、交換と言いますと土台から変えるということで、全てを変えるというならば、大体まあ、 2、30年は持ちます湿気がものすごくひどいところは10年ぐらいしか持たないとかいうところもありますけど基本的にに普通の環境であれば2、30年はザラ持ちますもちろんその合間にですねできれば5年以内で裏返し10年以内で表返などを繰り返していただけるとちゃんとした畳屋さんならば隙間の補修やへこみなどちょっと弱ったところの締め直しなどしますのでもう少し長持ちいたします。 やはりり定期的な張り替えこれが大事ですこれをしてないとですねやはり痛みが激しくなって早いうちに床こから変えなきゃいけないという場合もありますので定期的な張り替えをおすすめいたします畳の交換ではなくて畳替えという言葉を覚えていただくと助かりますそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は